はい、藤井です。今日も独立開業に興味ある PT さん、重生さんにお話ししていこうと思います。ドクタモもです。はい。今日の話はですね、えー、売上を立てた後はどうすればいいのって話をさせていただこうと思います。まあ、一般的に、えーまあ、100万とかっていうのが基準になりやすいのかなと思います。でなんでこの話をするのかなんですけど、やっぱりですねあの、この道はどういうふうに進んでもいいですけれども、明確にですね、えー、道はないってことなんですね。で、売上を指標にしてしまうと、 えーまあ、やっぱうまくいかないですし途中で止まってしまうとあとはなんかもともとの志とは間違った方向に進んでいかれる方が、まあ、多いんじゃないのかなっていうふうにこれだから世の中の整体師の方とか、まあ、うちの塾ではない PT とか重精師の方が独立開業される中で、まあ、あのいろいろね私が気づく部分があるんですね。 でえー、っと私は個人的に、まあ、やるのであればやっぱり医療の未来に貢献することだったりとかやっぱ難病の患者さんの役に立つベクトルでやっぱりやった方が理学療法士さんとかドクターの方は絶対にフィットすると思うんですよね。でそれが、まあ、いわゆるこう例えばですけれどもあの独立開業をしていく中で必要な広告を書く知識 で, で広告の代理店になろうと思ってで広告代理店だけを PG の方ができるのかっつったら、まあ、正直な話、医療の未来とか、もしくは病の患者さんに行く、例えばね、何か自分の治療があ全く仕事の内容が違うんですよ。はいではっきり言って面白くないんですけど、お金になるかって言ったら、まあ、そうならないことはないんですよね。じゃあもう、リアクロー報酬独立開業者でまあ広告代理店になりましたっていう人は、まあ 本人がそれでいいのではな い, いかなと思うんですけどじゃあ理学療法人の資格を取ったら意味ないじゃんっていう話になってくるし私個人としてはちょっと寂しいんじゃないのかなっていうふうに思ってるわけなんですよね。ってなると医療者の中で独立開業した中で、まあ、売り上げを立てて生活だったりとか欲しいものだったりとか物質的に豊かになった後にこそあの時病院勤務時代にできなかったあのことをやっぱりもう一回やりだすってことを。 やっていただけたらいいんじゃないのかなと思うんですね。私は個人的に。で、えー、それができると本当に、あの、すごいやりがいも増してくると思いますし、収入面でも自分の面でコントロールできやすいんじゃないのかなと思っております。なんで、売り上げ100万ぐらいまでいった人は、次はもっともっと深い自分に気づかないといけないと思うんですね。これから先、どういうふうに自分が人生を歩んでいきたいのか。 治療家及びセラピストとしてどういうふうなキャリアを身につけたいのかということを明確に考えないといけません。で、その中で、やっぱり医師や理学療法士、重度整復師の方は、医療従事者であるし、治療家っていうベクトルからは、私は基本的にそれられないんじゃないかなと思うんですよね。なぜなら、やっぱこの仕事を志したときに、家族だったり友人、もしくは自分自身がああの、人の、 体を通じて人の体に健康だったりとか治療を提供することって素晴らしいなと思った経験があるから、うん、この仕事選んだわけなんですよね。でそれが独立開業してからまあ、こう売り上げという風な言葉だったりだとかあまあ例えば売り上げ100万円をやりましたということを目的だけになってしまうと理学療法士になった目的と売り上げを100万上げるって目的は一緒ではないんですよね。そして売り上げ100万上げてもそこに答えはないんですよね。それはただの数字 なので自分の精神性や例えばミッションだったりビジョンには全く売り上げは関係しないわけなんです。ってことは売り上げ100万というものは副産物であって、えー、数字というものは二次的なものであるということを分かった上でこのまあ独立会業の世界に挑んでいかないとうん何か大きな大事なものを もしかすると忘れてしまってるんじゃないのっていうふうに個人的に思う部分があります。はい。でその中で、やっぱりこう、売り上げ目標にするんじゃなくて、やりたかった自分とか、なりたかった自分になれてるのかどうかなってことなんですね。でもしその中に、ただ高収入であればいいっていう人がいるのであれば、私は個人的に、それちょっとやっぱり寂しいんじゃないのかなと思うんですね。高収入だけいいのであれば、別に人騙してでも、人殺してでも、自分の例えば肝臓、 ね、臓器を打っててもですねお金になるとう何してもいいっていうような発想になっていくわけですけれどもけれどもやっぱりこうセラピストとか治療家になってるんだからこそ何かその仕事を志した目的があったわけでその意味だったりだとか、えー、その深さを自分自身内省していって内観していって。 見出す、見出していった結果として、まあ、売り上げ100万円というものが連続して出続けているんだっていう状態になれば、やっぱりすごい素敵なことなんじゃないのかなっていうふうに思っております。ちょっと今日話が行ったり来たりして、あのそうやって言ってますけれども、やっぱ数字を出しても、寂しいですよ。はい。もちろん経営なので、売上とかね、経費とかね、家賃とか、高熱が払わないといけない、高校生どのこの、それはもう当然のことなんで、切っても切れないですけど、 けどやっぱり売り上げ上げることだけを目的として頑張れないですね。やってみるとわかりますけど。多分売り上げを上げるのが二次的なもので、もしくは売り上げをあー上げるということが通過点、もしくは副産物になっている状態、コアに何か一本軸があって副産物の状態でやっていかないと、多分ですけど生き生きしないと思うんですね。私は個人的に自分自身が、はい。それはやっぱ千代岡さんとかセラピスのって絶対そうなんで、 私は今やってる富士塾とかっていうのはそういうふうなことを忘れずにやっぱり歩んでいける場所にしたいなというふうに個人的に思っている限りであります。ちょっと今日話がそれてしまったかもしれないですけど、まあ、何が言いたかったかというとあの売上百100万円をあの目指しながら自分 の, あの生きていく塾事業で本当に何を出したいのか事業でしか自分の事業でしか出せないことを考えてみようっていうふうなことを考えてみてください。 はい。これすごいポイントだと思います、まあ。ミッション、ビジョンとかっていう月並みの言葉じゃなくて、これは本当に自分の中でしっくりくるものを見つけないといけないというわけなんですね。はい。で今日の話、そんな感じで以上になります。面白かった方は、曜日、チャンネル登録お願いします。YouTube、えー、の下の概要欄から、えー、っと、私たちの独国使いの知識、集客とかリピートについては、こっちにいっぱい上げてるんで、下のリンクは今すぐ見てください。以上です。